皆様です毎朝連の皆様ご準備をお願いいたします今回清瀬初登場となります高円寺勉強会所属の毎朝連1993年に創立いたしました毎朝連は昨年総連25周年を迎えていらっしゃいますそ の, の記念公演では「天章」という言葉をテーマに行われ圧倒的なパフォーマンスで多くの観客を魅了いたしました 蝶のごとく華麗に舞うをモットーに独創的な演舞を追求し常に進化を続ける舞朝連の皆様です伝統文字書所作の美しさを追求するそして今日はこの清瀬一日限りの蝶の舞を清瀬の皆様にお楽しみいただきたいと思いますそれでは皆様ご準備はよろしいでしょうかそれでは皆様 ご覧ください。毎朝劇場の開演です。 ありがとうございました毎長連の皆様でした大きな拍手をお願いいたしますその連帳キーブ毎朝連の皆様でしたどうもありがとうございました今回清瀬のお祭り初登場ということで皆様いかがでしたでしょうか毎長劇場お楽しみいただきましたでしょうか